はい、いとま す, 行きますっで、で, で, でもうあいでちょっと後ろしたらね。はい これです、ね、後ろを倒してもらっていいですか、はい い, やーいいいやすねす、はい、めっすごいあっあっお っ, お っ, お っ, おっ<笑>